私が日頃やっている腹筋メニューを今回は紹介していきます。アグラュの腹筋やデッドバグ、いろんな腹筋やられて、たくさんの方が効果が出られてます。おめでとうございます。頑張ってる証拠です。 私がいつも意識しているのは腹斜筋と腹横筋です息を吐きながら体をひねるときに使うことができますそこに加えてあまり動かない止まる腹筋というのを私は日頃やってますそれを今回紹介しようと思いますんでいろんな腹筋やってるよって方もぜひ今回のメニューやってみてください一番最後にとっておきなウェーブデッドバグ紹介してますんで最後まで頑張ってみましょうまずは肘をつきましょう腰が床につく肘の幅で ついいてくださいこのまま足をクロスさせますこんな感じですクロスしたら体をひねって足入れ替えてもう一ひねっていきます息止めないように5回いきましょういきましょうスタートふー吸ってふーってイメージですさあ しーい、ごはい、OK です。今度は足を揃えてこのまま左右に倒しましょう、呼吸は一緒。止めてしまうよって方は数数えましょう、スタート。1 二三四五オッケーこのまま片足を伸ばしましょう。そしたら足をひねる。各五回ずついきます。息吐きながら。 12345反対12345。1 2 3 4 徐々に腹筋の奥の方が熱い感じありますよね心臓部が使えている証拠です膝を上げたままで手を伸ばしますそっちの方向に反対の手を合わせる感じで5秒息吐きましょういきましょうスタート12345反対もいきましょう12345 あと2回行きましょう吐いて、1、2、3、4、5手を合わせる感じで1、2、3、4、5もう1回ずつ遠くに伸ばして1、2、3、4、5はい、ラストです。1 2 3 4 5 OK、寝た状態で足を組みましょう足を上げたら左右に下半身をひねりましょう各足5回ずつ息止めないようにスタート123 5はい反対です同じようにいきましょう12 5オッケーもう一度肘をつきましょうこのまま足を伸ばして上下っていうふうに足を動かしていきますこれは20秒息止めないように2呼吸か3呼吸でいきましょうスタート でできれば低い位置でゆっくりオッケーしっかり腹斜筋と腹横筋が使えてますんでこれからは腹筋の上部中部下部腹横筋だけというのを使うメニューをやっていきましょう。お尻を上げたら 落とす勢いで腰を丸めますできれば起きたら少し止まるようなイメージで20秒間いきましょう引止めないようにスタートお尻を上げたら落としながら一歩力で少し止まる はい OK、次は腹筋チューブです足を上に上げてつま先をタッチする感じで20秒間いきましょうできれば高い位置の方がいいですいきましょうスタート一気にる真上に起きる オッケー次は下腹部ですできれば体を起こして難しかったら寝たままでいいですこのまま足をゆっくり交互に伸ばしましょうき止めないように20秒スタートー吸って吸ってこういうイメージ はい、OK、足を開いて、楽に座った状態から、ゆっくり倒れて、腰がついたらストップ、20秒いきましょう、スタート、腰がついたらストップ、息しっかり吐いて、息止めないように頑張って。 オッケー最後特別おまけメニューウェーブデッドバグです今みたいに座った状態から倒れて腰がついたらここでピョンピョンピョンピョ ン, ピョンと体を上下に揺らしますそうすることでしっかり腹筋の奥から外から使えますラスト20秒いきましょう心の準備はいいですかいきますよスタート上下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 自分の好きなのを選んで一週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。